また終わったよテレビ局の人、褒めてくれたいろんなところに行けて、美味しいご飯がいっぱい食べられましたこんな楽しいお仕事なら、何度でもやりたいなーってま、たまにはこういうのも悪くないよね。それでお兄ちゃん、 この後どうするのその前にあそれって、つぼの方今日のお仕事現場の近くにあるって、このみさんが教えてくれたよすごーく古い、有名なお風呂なんだって このみさんが自分だったら絶対に行くのにーって言ってたよ。すごーく古いお風呂ってどのぐらい古いんだろう。うちのお風呂よりも古いのかなー。<音声>あ、そっかー。温泉なら関係ないですね。ねえ、お兄ちゃん。 そのお風呂って、まさか婚約じゃないよね。ふーん、そうなんだ。ならいいけど。婚約って、みんなで入れるんだよね。なら、プロデューサーさんも一緒に入れるね。 もしかして、お兄ちゃん、それが狙い変態えっと、プロデューサー。私、うちでは妹や弟たちとお風呂に入ってますけど、でも。<音声> あの、プロデューサーさんのお電話ですか中谷育です。明日なんだけど、ちょっと劇場に行くのが遅れると思います。ごめんなさい。お仕事はなかったと思うから、大丈夫だよね。その、お母さんがね、新しいお洋服買いに連れてってくれるの。お昼も一緒に食べて、それからお母さんと劇場に行きます。お母さんも、 プロデューサーさんにご挨拶したいから。だってそれじゃあ、また明日ねバイバイプロデューサーさん、一緒じゃないんだ。じゃあ 別のお風呂に入るのじゃあ、お風呂は桃子とイクとヤヨイさんの三人だけだね。それならいいよ。私もそれだったら。<笑>うん。ちょっと寂しいけど。<笑> それじゃあプロデューサーさん行ってくるね。 スコアプロデューサー大丈夫ですよいくがどうしてもっていうしま、たまにはお兄ちゃんにもご褒美が必要でしょほらプロデューサーさんこっちだよ早く早く も, 一緒に入れるよね、もしかしなくても足湯だよお兄ちゃんまさか普通のお風呂に一緒に入るとか思ってないよねそれじゃみんなで一斉のーで足をお湯に入れちゃいましょう せっえっえー、足がジュワーってなって気持ちいいですはあさっきお風呂に入ったばっかりだからすぐ汗かいちゃいそうお仕事終わってるから別にいいよねあっ プロデューサーさん、見てみて。私の腕。ほらモーセが出てきたプロデューサーさん、どうしたのなんだかすっごくニコニコしてる。そうなんだ。プロデューサーさんがニコニコしてるか、私も嬉しいな。 えへへ。ーい食べるプロデューサーさん、ありがとうプロデューサーさんが私たちのために作ってくれたんだもん絶対に美味しいよね桃子も食べるふーん。結構美味しそうだね。 AHHHHH <laughs>